はいどうも、皆さん、こんにちは、アノチェイス。ということは、ま、本日はですね、鬼滅の刃ゆかケ第11話最終回のですね、まあ、見どころシーン見ていこうということなんですけども、えー、今回ですね、原作でいうところの95話から、まあ、97話まで行くんじゃないかなと考えております。なんで11巻の終わりですね、まで行くんじゃないかなと考えております。ということで、早速見どころシーン見ていきましょう はい、ということですね。まあ、まず見どころシーン一つ目なんですけども、こちらということですね。まあ、戦いが終わってですね。ま、ねずこが炭治郎たちをね、ま、あ癒すっていうシーンがあるんですけども、血気術でね、まあ、癒すシーンっていうのがあるんですけども、こちらですね。いやー、ちょっとね、ねずこかわいいですね。うーん、そしてね、まあ、毒食らってしまった者たち、まあ、どうやってちょっと対処するのかなと、え、毒大丈夫なんかなと思っていたんですけども、ねずこがね、まあ、癒してくれるというか、まあ、血気術によってね、まあ、治るよということでね。まあ、これちょっとねずこいなかったら危なかったねって感じなんですけども、 いやいてよかったねっていうことでねまあ伊之助とかもね結構心配だったんですけども大丈夫だよということでねいやーよかったね<笑>そうだったのかって感じなんですけどねいや渦井さんもね結構危なかったんでねまあ禰豆子によって救われましたねということでねうんよかったですねでまあそしてですねまあ禰豆子のこの顔ですよもう可愛らしい<笑>頑張ってる感じねうん、えー、もうほんと尊いというか萌えですよねめちゃめちゃやっぱ根津子ねこういう時本当可愛いからねなんか活躍というか頑張ってる姿鬼としての禰豆子っていうのは 本当可愛いんで、いや、もう本当にねずこのね<笑>、萌えっていうのがね、まあ見れるシーンかなと思っております。ねずこファンにはね、まあたまらないんじゃないかなと僕は思っております。僕もね、結構ねずこ好きなんで、ここのシーンは楽しみとなっております。はい。で、続いてですね、まあこちらということで、まあきと牛太郎がですね、まあ完全に消滅しますよということなんですけども、あの今回ですね、まあきと牛太郎消滅する前にですね、まあ喧嘩を始めてしまいますよということで、まあお前のせいだろうと、お前がね死ななければ、まあ消えることはなかったんだよとね、まあお互いなすり付き合うね、喧嘩 をすするわけけなんですけどもいや、死ぬ寸前というか、ま、もう鬼としてね、消滅する寸前ですから、もうやめてほしいよって感じなんですけどもね。あの、それに気づいたですね、炭治郎がですね、ま、この二人の喧嘩を止めに入るというか、ま、ほんはそんなこと思ってないんだよと、ま、お互いにね、ちょっと喧嘩をね、やめさせるというか、最後は仲良くね、ま、消滅していこうよと、ま、そういったね、シーンがね、あるんですけども、いや、ここね、いや、ちょっと楽しみというか、いやーなんかちょっとね、泣けるパートというか、ま、うるっとくるパートなんですよね。で、ま、炭治郎の優しさというか、 か炭治郎ねやっぱりね上限の鬼に対してもねどんなに傷つけられてもやっぱり元々は同じ人間だったということでねまあ、その辺炭治郎がまあ人というかまあ鬼もねま一、あ、人の人として元々生活していたわけですからま一、あ、人の人間としてねまあ、尊重してあげるシーンっていうのがね、まあ、あるんですけどもここはちょっとねいいですねちょっと暖かくなるというかまあ鬼滅はねこういうところ本当にいいですからねうんやっぱり、ね、作者がね女性だけあってねまあこういう描写っていうのがね本当に僕はたまらないというかまあ他のねアニメとかではあんまり 見られないねまあこういう描写というかまあ鬼滅特有のね描写っていうのがねまあ、今回登場しますよということでねまあそこはね結構楽しみなポイントとなっておりますはいちょっと喧嘩ねどうなるかねはい見ててくださいね皆さんねはいということですねまあ続いてなんですけどもこちらということでまあ、そんなダキと牛太郎のですねまあ、回想シーンがありますよということでいやーちょっとねダキと牛太郎ねうんまあ過去回想がねやるんですけども前編後編に分かれるよということでねまあ結構長めにねやってくれるんですけども人間時代のねまあ、梅というかダキのね まあ、人間時代とかねめちゃめちゃ可愛いんで僕はねそこ楽しみにしておりますねでまあこの二人もともと本当にねいい人間だったというかまぁもう仕方ないね境遇に置かれていたというかまぁ鬼になっちゃうね運命だったんでまぁもう今回のタイトルであるまあ何度生まれ変わってもというねセリフがあるんですけどもまぁそこにね注目していただきたいかなと思っておりますいやダキと牛太郎の回想シーンはねちょっと悲しくなるというかまぁそっかぁとまぁ鬼になるしかなかったんだなっていうねまぁそんな気分になるかなと思っておりますいやちょっとね楽しみですねでまあダキのね 人間時代の梅これめちゃめちゃ可愛いんで僕本当楽しみにしてたんでいやちょっとね沢城さんのアフレコというかまあその辺のちょっと演技力っていうところもね、まあ、見ものとなっておりますねはいで続いてですねまあ、そんな回想シーンでですねまあドーマが登場しますよということでヤバくないですか え登場すんのって感じなんですけども。いや、ドーマ登場しますよ、ということでね。ま、牛太郎を鬼にしたのはね、ま、ドーマということでね、ま、登場するんですけども。いや、ドーマね。いや、ほんと声優解禁というか楽しみだよね。うーん。いや、声優さん当たるか分かんないけどね。ま、声優層やってるけど、当たるか分かんないよね。ま、その辺も楽しみだし、アニメのね、キャラクターデザインっていうところもね、ま、結構楽しみですね。ま、どんな感じでアニメ化してくれるのかと。ま、漫画との違いというか、ま、顔とかもね、多少変わってくるとは思うので、ま、その辺結構楽しみですね。うん、ドーマ、ね ちょっと楽しみですね。うん。いやでも声優解禁されるの怖いね。 うーん。まあ、そんなですね。まあ、原作勢楽しみなね。まあ、シーンとなっております。で、続いてのね、見どころシーンなんですけども、こちらということで、まあ、イグロさんが登場しますよ、ということで、いや、イグロさんがですね、まあ、あの、ちょっと遅れてくるんですけども、戦いにね、<笑>何やってんだよと、お前本当に、かんろさんとさっきまでイチャイチャしてたんかって感じでね、もうほんとふざけんなよって感じなんですけども、終わった後に来んじゃねえよって感じなんですけど、いや、イグロさんね、まあ、久しぶりに登場するんで、まあ、結構楽しみなね、ポイントとなっております。そしてね、まあ、イグロさんがね、炭治郎を認める 部分っていうのがねあるんですけどもその辺もね結構楽しみというかまあイグロさんのね驚き具合みたいなねえー、ところ結構楽しみかなうん、まあ、イグロさんがね初炭治郎ちょっと認めるっていうシーンがあるんですけどねそこが結構楽しみですねはいまあ、そんな感じ黒さん登場しますでですねこちらということでまあ、親方様がですねなんとですねちょっとね病気が進行しちゃってるんですけどもあのね名言っていうか、まあ、親方様のねめちゃめちゃいいセリフが出ますよということで、まあ、100年変わらなかったねものが今変わったということで、まあ、上限の のにはね100年顔ぶれが変わんなかったんでそれをね歴史を変えたよということでまあ結構ね親方様が喜ぶシーンがあるんですけどもまあそこが結構楽しみですねただねまあ親方様の病気が進行しちゃってるっていうところはねちょっと僕は悲しいというかまあ親方様がねだんだん死に近づいちゃってるんでまあそこはちょっとね悲しいという感じなんですけどもでもまあ鬼仏寺無惨お前は必ず私の代で倒すとまあいう感じでねまあセリフなんかもあるんでまあそのねまあ戦線布告のシーンというかまあかっこいいシーンなんか 楽しみとなっておりますはい。でですね。まあ今回やるとしたら、ここまでかなと思ってるんですけども、こちらということで、まあ赤座がね、登場してね、終わるかなと思ってるんですが、まあ赤座が無限城に招集されるというか、まあ一足先にね、まあパワハラ会議に招集されるんですけども、いや、ここね、楽しみというか、うーん、なんか、無限城久しぶりだからね、ちょっとね、その辺が楽しみとなっておりますね。はい。いや、赤座がね、招集されたとこで終わるのかなどうなんでしょうね。皆さんね、ちょっとどこで終わるかね、予想してほしいんですけども、いや、僕はですね、 パワハラ会議までやってほしいかなと思ってるんですけどねまあなんかここで終わりそうなね予感がしますねはいでまあやるとしたらこちらということでまあ、上限の鬼パワハラ会議ということでねまあチラッとあるかもしれないんでねまあちょっと多少触れていきたいなと思うんですけどもまあパワハラ会議ねやるとしたらまあ上限の鬼の声優まあ今まで解禁されてこなかったまあ声優っていうのが一気に解禁されるんですけどもまあなんか泣き目とかも喋るしね本当楽しみなんだよねパワハラ会議まあ刀かじでやってくれると考えるとまあ全然いいんですけどまあでも遊格編の終わり にねまあやってくれたら本当嬉しいかなと僕は思っておりますまあただねまあ、僕は性予想しているということでまあ当たるか当たらないかっていうところめちゃめちゃ怖いんでまあ、正直ね刀鍛冶の里編でもいいかなと思ってるんですけどまあ、でもチラ見せとかだったらねまあ、あるんじゃないかなと思ってますねまあ、声優は解禁せずともねまあ、顔だけというかまあ、上限の影というかまあ、ちょっと匂わせ的なね終わり方っていうのもねまあ、あるかなとは思っておりますねまあ、セリフがなくてねまあ、ちょっと見えたところで終わるとまあ、そういった感じの終わり方もあるんじゃないかなと思っておりますねまあその辺はね最初 最終回45分拡大スペシャルなんでまあ、どこまでやるかっていうところもね、まあ、含めて楽しみにしておきましょうはいということですねまあ、最終回11話のね、まあ、見どころシーンはこんな感じとなりましたということでね、まあ、皆さんの注目ポイントというか、まあ、皆さんが楽しみにしてる部分なんかね、まあ、ぜひぜひコメント欄の方によろしくお願いしますということでまた次回の動画でお会いしましょううっ